はい、ということでね、まあ泣き目なんですけども、まあこんな感じで以前に動画を作っているんですが、まあこの中の5人中3人がね、もうすでに選ばれてしまったよということで、まあ今回新たに声優をね、予想していこうかなと思うんですけども、こんな感じとなりました。はい、新たにちょっと3人ね、予想していこうかなと思うんですけども、まあこの3人のうち誰かになるんじゃないかななんてね、思っております。で、まあ林原めぐみさんはね、まあエヴァのね、綾波レイだったりとか、まあコナンの灰原愛なんかを演じられてる方ですね。まあこれは結構ありそうかなと思ってるんですけど ですか。まあ、林原めぐみさんほどの素晴らしい人ね。まな、あ、き目に使うのはちょっとねっていうことで、まあ、他のね。声優さんまあ、日笠洋子さんとかも結構有名なんですけども、もまあ sao のね。キャラクターで使われていたりとかまあ、他のね。有名なキャラクターでも結構使われているんですけどもまあ、白石遥さんって。まあ結構初見の方いらっしゃるんじゃないかなと思ってるんでちょっとね。説明したいなと思うんですけどもまあ、こちらの方はですね。まあ、最近週末のハーレムというアニメでちょっとね。まあ、有名になったというか。まあそれのキャラクターがめちゃめちゃちょっと。 泣き目っぽいというか僕漫画読んだ時に脳内再生この人に近かったんですよねどうか人類を救うためにこの世界に残された女性たちと子作りしていただき まあ、だからちょっとね、白石遥さん、まあ最近結構若手声優さんで、まあ割かし有名になってきた方なので、まあワンチャンちょっと泣き目あたり、こういう若手声優さん来てもおかしくないんじゃないかなと思っております。まあ泣き目はね、正直言って、まあ誰でも声優さんなら多分務まるようなね、感じのセリフしかないというか、まあほとんど演技というか、あんまりセリフがないので、まあ正直誰でもできるかなと思ってるんですけども、まあ雰囲気としてはやっぱ白石遥さん、若手声優の中でも結構いいんじゃないかなと思っております。でまあ 林原めぐみさんひかさようこさんはねまあ、有名人としてのねまあ、泣き迷惑ということでねまあ、この辺なんかもあるかなと思っておりますということで、えー、泣き目の性予想はこんな感じです さあ、続いて上限の4、ハンテングということなんですけども、まあこちらはですね、なんと細かく動画にしてないということで、今回初の発表となります。まあ動画にしてない理由はいろいろあるんですけど、まあ予想がまず難しいということですね。ということで、ハンテングっていうのはですね、まあ一人じゃないんですよね。まあ中心の角がおっさんなんですけど、まあそれ以外にですね、赤道カラク、老儀、 相絶、そしてこの4人たちが合体したぞう白点というですね。まあ、分裂する鬼なんですよね。まあ、だからまあちょっと予想するのめんどくせえなということで<笑>予想してなかったんですけどもまあ、今回ね。予想していこうかなと思うんですけど、まあ、僕が今回予想する声優さんはこちら長さんです。私たち人間にとって気の遠くなるような地球の歴史の中で人類の歴史などほんの一瞬です。 ということで、ま、あ本体はね、めちゃくちゃ蝶さんで合ってるんじゃないかなと思うんですけど、ただこれ分裂するから、多彩なね、演技ができる、まあ、声優さんがね、いいということで、ま、あもう一人ね、予想しますけども、山寺孝一さんということで、ま、あね、僕個人としては蝶さんがいいのかなと思ってるんですけど、ま、あただね、このね、分裂鬼っていうのがね、だるいんですよね、こいつね。ま、あそこをだから一人の声優さんにするか、または、こう別々の声優さんにするかっていうところでかなり変わってくるんですけど、ま、あ僕は、ま、あ全部一人の、 鬼の分裂なんでもうほんと一人の声優さんに演じてほしいんですけどまあそこが難しいところですねまあということで本命は張さんです<音声>え今回も第5位から発表していこうかなっていうふうに思いますってことで国志望の声優予想ランキング第5位から早速いっちゃいましょう<音声>第5位は大塚昭雄その格好でよく来れたな。待たせたな いやー、これやっぱかっこいいよね、スネークね。ってことで、この方が演じてるキャラは、ワンピースの黒ひげだったりとか、メタルギアソリッドのスネークだったりとかを演じております。ってことでですね、え大塚明夫さんはね、結構ね、悪役が多いということで、 まあ、国志望あるんじゃないかなと思ってます。またね、演じたキャラすべてがかっこよくなる男ということでね。いや、大塚明夫さんが国志望を演じたらめちゃくちゃかっこよくなるんじゃないかなって思ってますね。いや、個人的にはね、大塚明夫さん好きなんで来てほしいですね。まあ、ただね、ちょっと国志望に近いようでちょっと遠いような声質っていうことで第5位にさせていただきました。まあ、これはあくまで個人の意見なんですけども、まあ、ちょっと遠いような気がして、まあ、第5位ということになりました。ってことで、第 位いきましょう第4位は山寺宏一武器を捨てるんだあいつは強強そうだどれぐらいいいかないやーいいっすねってことで山ちゃん来ましたよ山ちゃんが演じてるキャラは、まあ、ディズニー全般ねもう数え切れないほどね演じてるんですけども、まあ、ディズニーで言うとスティッチだったりとかワンピースで言うとコラソンとかを演じております いやね山ちゃんは真面目なキャラからふざけたキャラまで全部いけちゃうマジスーパースゲー男ということであの国死望もあるんじゃないかなと思っておりますまた「鬼滅の刃」は声優が豪華なことで有名なんですけどもあれ山ちゃん来てないぞとめちゃくちゃ有名なのに来てないぞということで来てもおかしくないんじゃないかなと思っておりますてことで第3位いきましょう 第三位は、池田秀一。ピストル抜いたからには命かけろよ。泣いたっていいんだ。乗り越えろ。いやーいいっすね。ってことで、この方が演じたキャラは、ワンピースのシャンクスだったりとか、 コナンの赤い周一というキャラを演じております。まあね、この方は基本的にえイケメン系なキャラが多いと思うんですけども、まあシャンクスのあの感じとかは結構黒志望に近いんじゃないかなと思っております。いや、池田さんもね、結構かっこいいっすよね。ってことで、第2位いきましょう第2位は、津田健次郎。それと、私に監視をつけるなんて無駄ですよ。 っきり信用いたたただけけものと思ってましたけどねいやーたまらねえマジでたまらねえってことでえこの方が演じてるキャラは永遠の消防隊のジョーカーだったりとか遊戯王の海馬社長を演じておりますってことでね この方はね、めちゃくちゃ僕好きなんで、個人的には一番来てほしいんですけども、あの、津田さんはですね、クールで暗いキャラを結構演じていてですね、まあ、黒脂肪もちょっと暗めでクールなキャラということで、結構黒脂肪にぴったりな声優さんなんじゃないかなと思っております。てことで、第1位いきましょう第1位は、はやみやれやれ。 そそろそろメンバーを決めないといけないというのに全然興味を惹かれるものがいないいやいやいやいやいやいやいや国志望家てもはやもう国志望家てってことでこの方が演じてるキャラは銀魂のかぐらの父海坊主だったりとかジョジョの奇妙な冒険のバニラアイスというキャラを演じております いやもう聞いた瞬間に僕は国志望だと思っちゃったんですけど皆さんはこれどう思いましたってことでねこの方はダンディーで低い声っていうのがめちゃくちゃ国志望っぽいですよねまた年齢が高めなキャラを多く演じてるということから、まあ、国志望にぴったしなのではないかなと思っております まあ、個人的にはですね、さっき言った津田さんが、まあ、一番来てほしいと思ってるんですけども、速見さんは本当に国志望にぴったしの声優さんなんじゃないかなと思っております。 本日はですね、え、ギョッコの声優予想をやっていこうかなと思います。刀鍛冶の里編なんかでね、登場するギョッコの声優予想をやっていこうかなと思うんですけども、ギョッコギョッコってめっちゃ言いづらいんだけど、うん、名前変えてくれるもう。えー、ということで、本日はですね、いつも通り5人予想していこうかなと思うんですけども、まあ今回もね、ランキング形式でね、やっていこうかなと思います。ではね、早速いこうかなと思うんですけど、まずね、皆さん高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、行きましょう。第5位は、山寺宏一。 スーパーサイヤ人ゴッドも見当たらないし、プリンも食べられなかった。はい、ということでですね。えー、この方が演じたキャラはですね、アンパンマンのチーズだったり、エヴァンゲリオンのね、家事、領師なんかをね、演じております。 えー、ということでですね、ヤマちゃん来ましたよ。ということで、ま、あ僕が今回ヤマちゃんをね、選んだ理由なんですけども、ヤマちゃんってさ、こういうキャラ結構ありそうじゃないということで、あの、選ばせていただきました。ギョッコって、もう本当になんかそのヤマちゃん集するというかさ、こういう変な不気味なキャラってなんか大体ヤマちゃんやってそんなイメージあるんじゃん。 だし、山ちゃんって言ったらもう、迷ったら山ちゃんでしょと。もう<笑>、いろんな声でいけちゃうから、もういろんな、マジで演技いけちゃうから、迷ったら山ちゃんでしょ。ということで、山ちゃんを5位に選ばせていただきました。まあ、普通にあると思いますよ。えー、ということで、山ちゃんなんですけども、第4位いきましょうか。第4位は、千葉茂、茂げら、真に、じゃいけ はい、ということですね。えー、この方が演じたキャラはですね、ワンピースのバギーだったり、呪術改戦のね、ジョーゴなんかをね、演じております。 ということでですね。ま、この方を選んだ理由はですね、もう声質が完全に魚っ子っぽい。もう魚っ子っぽいんだよ。もう、うーみたいなさ。あの、語彙力ないんだけどさ、うーみたいなさ、声がさ、むちゃくちゃ魚っ子っぽくないこのなんか、ガラガラ声というか、ん、この特有のね、声質っていうのはやっぱ、来そうだよね。千葉さん来そうだよね。ということで、選ばせていただきました<笑>。ということで、もう第3位いっちゃいましょうか。第3位は、飛びた、信男。 何がタッキ誰がゾウこんなことにおい、はい、ということですね、えー、この方が演じたキャラはですね「名探偵コナン」のですね風見ウ也だったりとかちびまる子ちゃんのねマルオくんなんかをね演じております。マルオマルオと いうことですね。えー、この方を選んだ理由なんですけども、この、玉ょみたいなね、狂ったキャラを演じられるのは、まあ、とびたさんいけそうじゃないっていうことで、選ばせていただきました。<笑>まあ、それだけの理由なんですけどね。うーん、なんかもう、恋質といい、なんかその、狂ったキャラといい、それを演じられそうな、まあ、人と言ったら、ま、あこの方をちょっと思い浮かべて、まあ、もっとね、2位、1位はもっとね、もう、近いんですけども、ま、あでも来てもおかしくないんじゃないかなと、全然思っておりますよと。 え、いうことで、ま、第2行っちゃいましょうか。第2話。蝶。ほら、食ってるぞ。こいつは大物だぞ。はい、ということですね。えー、この方が演じたキャラはですね、ワンピースのブルックだったり、えー、カイジのね、班長なんかを演じております。ということでですね。いや、来るでしょ。蝶さん来るでしょ。 もう声がさ、このなんというか、このなんかその、な、ゴブリン、ゴブリンみたいなさ、声がさ、マジでその、狂ったような感じが、もうギョッコなのよ。ギョッコなのよ。あの、顔からもう、ギョッコの顔からもう、この声がね、浮かんできちゃうよね。 うーんこの狂った感じのね、すごいなんか<笑>、感じがもうものすごく超さんじゃないかなと僕は思っていますね。ということでね、第1位と第2位めっちゃ迷ったんですけど、ま、あ第1位の方はね、もっと近いんだよね。もっと魚っ子っぽかった。だからま、第1位、うん、言っちゃいましょうか。もう第1位言っちゃいましょうか。ということで、第1位は、中尾流星。開泣だ 落ちこぼれを全員にしてやるのだはいということでですねえこの方が演じたキャラはですねアンパンマンのバイキンマンだったりとかドラゴンボールのフリーザなんかを演じております。 ということでですね。もうね、皆さんね、散々聞いたことある声だと思います。もう超有名声優さんですよ。いや、もう僕はですね、玉子の、まあそのシーンっていうか、刀冶の里編を読んでるときに、もう一番に、もう思い浮かんできた声っていうのはこれでしたね。完全にあのドラゴンボールのウほほほみたいな声がさ、頭にね、 ギョッコギョッコみたいな感じで浮かんできちゃったんですよね。いや、もう、あの、ふざけた感じじゃん、ギョッコって。ふざけてるし、キモいじゃん、ギョッコって。その感じが出せるの、やっぱり中尾流節なんだよねっていう、あの、フリーザの笑い声みたいなさ、あの、ふざけたような笑い声、おほほほみたいなさ、感じがさ、ものすごく近いなと思いまして、もう選ばせていただきました。まあ、僕はもう、この方で確定なんじゃないかなと思ってます。なんでね、もう中尾流星さんでしょ。 え、本日はですね、ドーマの声優予想ランキングやっていきたいなと思うんですけども、まあ、こんな感じで以前にやってるんですよね。だけど、まあ、結構意見変わったというか、この動画2年前なんで、やっぱり変わってきますよね、声優予想っていうのは。ということで、もう最新版、最終版ということで、え、ドーマの声優予想は絶対この人来るよっていうのをね、今回予想したいなと思っております。ということで、え皆さんぜひぜひチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では、もう早速、やっていきましょう はいということですねまあ、今回ですねドーマの声優予想ランキング作るにあたってねまあ、結構迷ったというかランク外っていうのを作ってみたんですけどもこんな感じですねまあ、ランク外だけどめちゃくちゃ迷った声優さんたちだよということでまあ、野島健二さん石川海人さん斉藤相馬さんなんかねあげられるんですけどもいや僕ですね今回めちゃくちゃ迷いましてまあ、この辺なんかが候補に入っていたんですけどもランク外になってしまいましたよということでまあ、視聴者さんの意見とかでは結構あった方たち なんですけどもいやーむずかったねうーむずかったんだけどこの3人はねまぁ、あ、ちょっとうー ん, うーんランク外かなとまぁ、あ、可能性はあるんだけどねランク外かなとなりましたいや石川海人さんなんかね前回の声優予想では入ってましたからねいやどんだけ意見変わったんだっていうねまあ2年間経つとやっぱ変わりますよねいや斉藤相馬さんとかもめっちゃ迷ったよ俺5位の人とめっちゃ迷いましたということで、えー、第5位からね早速発表していきたいなと思いますということで 第5位は、この方です。あんな投手剥き出しのピッチャーが、全国にはいっぱいいるんだよな。おの さんですいやー、もう、ジョジョ第5部のジョルノ・ジョバーナだったりとか、え、進撃の巨人のね、今大活躍中のフロックなんかをね、演じられてるあの方ですよ。あの、小野健将さんですよ。あの、花沢香菜さんの、あの、小野健将さんですよ。いや、めちゃくちゃあるよ。これめちゃくちゃある。っていうか、鬼滅の刃になんで来てないの俺びっくりしたからね、調べたからね。え、鬼滅の刃来てるよねえ、来てないのいやありそうだよね。ただですね、まあ、第5位ということで、ま、あその理由 があるんですけどもあのですね小野憲章さんはイケメン系のキャラ結構いけちゃうんですけどもサイコパス系はあんまりないよねっていうことでまあ、ドーマってやっぱりサイコパス系なんでまあ、その辺がどうかなと思ってますねまぁ、あ、ただ進撃の巨人のフロックなんか見てるとねまぁ、あ、演技は素晴らしいなと思ってるんでまあ、ちょっと小野憲章さんの演じるドーマなんかも見てみたいなと僕は思ってますまあ演技力のある声優さんなんでねまぁ、あ、結構普通にあるかなとは思ってますねというかむしろ演 感じてくれたら面白いなと思ってますねはいということで第4位行きましょう第4位はこの方です家族は殺さないよ家族はね松本雅也さんです はい、ということでね。まあ、ハンターハンターのね。まあ、イルミ・ゾルディックだったりとか。まあ、サイキクソの災難のね。まあ、サイコメトリなんかを演じられてるあの方ですよ。うーん。で、まあ、あ僕今回決めてなんですけども、ハンターハンターのイルミ。いや、これめちゃくちゃいいキャラだね。うん、サイコパス感とイケメン感。あの二つを混ぜた感じっていうのがドーマなんですよ。で、やっぱ上から目線っていうのもそうですし、まあ、あ地声っていうのが非常にね、面白いというか、まあ、いいなって思ったんで、いや、僕は松本さんあるかな。 と思いますよ普通にあるかなと思いますで個人的には結構好きな部類のねまあドーマだよということでねいやいいなと思ってますね<笑>皆さんはどう思いますでしょうかということでねまあ第3位行きましょう第3位はこの方です今度は泣いちゃうかな現実と理想のすり合わせができていないバカなガキは島崎信長さんです いやーもうさ、これドーマじゃん。いや、呪術回戦の真人だったりとか、ま、ハンマバキのね、バキなんかを演じられているあの方ですよ。もうあの有名な島崎信長さんですよ。あのツイッターフォロワーが100万人いるあの方ですいや、もう本当にさ、ドーマなんよ。もう単純にドーマだよね。なんか呪術回戦の真人っていうキャラクターがね、まあ、めちゃくちゃサイコパス感あって、イケメン感もあって、 すごくなんかドーマ感あるんですよね。でやっぱ、その演技、見た時に入れざるを得ないよねということで、まあ、島崎信長さんのまあサイコパスな演技には、すごく惹かれるものを感じましたね。はい、いや僕はこの方のドーマ、見てみたいですね。普通に、単純に大好きな感じになりそうですねということで、第二に行きましょう。第二位はこの方です。僕なんかのために、わざわざどうもありがとうさん。ゆさ コウジさんです。 はい、あの、ブリーチの10銀とかね、あの、弱虫ペダルの御堂筋明なんかを演じられているあの方ですよ。で、まあ、この方はですね、京都出身の方なんで、まあ、鉛のある演技っていうのがね、できる方なんですけども、いや、非常にそこに僕は感じましたというか、光るものを感じましたね。いや、どーマさ、そういえばさ、鉛のある感じじゃなかった。うん、あのさ、ちょっと独特感というか、あれ、鉛のあるセリフっぽいよね。で、なんかこの上から目線のボイス、 というか演技というかサイコパス感めちゃくちゃ良くないもう本当に僕はユサコウジさんのドーマ見たいなと思いましたねでなんか赤座がね結構なまってる感じというか俺は赤座みたいな感じだったんでなんかドーマもこういう感じでなまってる演技なのかなと思ってますねドーマとユサさんの相性は結構良さそうだなと僕は思ってますねめちゃくちゃこの方のドーマ見たいですねはいということで、えー、第1行きましょう第1話 この方です。はあ、急に押しかけてくるとは、どういうつもりだ俺たちの島を勝手に荒らされるわけにはいかねえんだ。宮野、守さんです。いやー、もう、変わってません。<笑>変わってません。あの、デスノートの矢神ライトだったりとか、永遠の消防隊の新門ベニマルなんかを演じられてるあの方なんですけども、いや、もうドーマと言ったら宮野守さん。 変わってません。僕の意見変わってません。すいません。いや、2年前からこの方の意見変わってないってすっごいおもろいんですけど。いや、でも、ドーマなんよ。もう、宮野守さんはドーマなんよ。お前、ドーマになれ。 <笑>宮野守さんはドーマないや、これさ、普通にさ、オーディション受けてたらさ、ドーマ、宮野守さんになるでしょこのイケメン感とサイコパス合わさった感じ。いや、もう宮野守さんのまんまなんよ。まんまの性格というか<笑>、まんまの演技なんよ。素なのよ。だからいいんですよ。 だからさこれさ宮野守さんじゃないですかうん変なことしない限りねで最近ねよく見るのがアマプラの CM ということでこんな感じの CM あったんですけどここで「鬼滅の刃」宣伝してるんですよ「アニメを見るならプライムビデオ」ってやつね「鬼滅の刃」鬼滅の刃出てるやんもうこれ伏線ですか これ匂わせですかうん。いやもうこの CM めっちゃ見るしね。それでね。なんかこの CM が普通に伏線というか匂わせに感じてきてしまって、なんかもう宮野守さん外せなくなっちゃったわ。なんかランキングから外せなくなりました。これ皆さんどう思いますやっぱ最終的には宮野守さんにたどり着きますよね。いやどう考えても最終的にはやっぱり宮野守さんじゃんってなるんですよ。100周考えて宮野守さんになったんで、先週周考えても宮野守さんにしかならないっす。なんでも もう、第1位はこの方です。はい。すいません。もう変わらないです。<笑>ということで、宮野守さんかなと僕は思ってます。すいませんでした。